ポケモンやっていきたいと思います、うん、ましょう1月中にやっぱクリアしたいっていう気持ちがある、ね、いきますよはいおい最悪だ結果は77です77で驚かすいいよやべえやべえやられたオッケー、あやべ ありがとサブ<咳><咳>何レベル進化ないのかな<咳> あ、あだんだんまずいはい答えは五十です決まれいやーやばいーお残った決めろあ、絶対先行、うん、ありがとう俺は口でかすいんだよ何食うためにその口が<笑> いや、来るためじゃなの多分、噛むために。まあ、そうな。飯食ってっからそうなの。で<笑>、俺がそうか。<笑>あ、<笑>え、え、おサブ来るじゃんすげえ。三段進化目一番強いやつになる。見た目を見たい。あ、お前知らないのかうん。見ててみ。トミーほんとあんま調べてないから。うん、うーわ、かっこよくえー、そっち あ、ほうがいいいや絶対かっこいい絶対強いじゃん確かに確かになんか大人になったね急に、うん、女なんだけどね絶対でもスイ君にちょっと似てるからねうんそう俺好きですで結構手持ちがね全員進化してるお初戦ょだ<笑>えずっと言うなこ言ってたかかし かかしには慣れてないな。慣れてないな。量があるし、ちゃんと。お初戦に行こうぜ。ランスジェネレーター。結果は96です。96です。っていうかさ、うん、体力残り1だったのにさ、うん、17になってね、進化したことに。<笑>あー、そういうのあるのか。ってことはだから1分が広くなってるってことそうだね。そんぐらい強いぞ。負けたけど。すぐダメじゃん。 ひ、うん、のやこも行こうだねんそれは知ってこう、みんなではいその答えはのです決めたいいねひのやこもってこんなに進化すんじゃないのひねかいいねそんなびっくりする何回も負けてるでしょ同じやつだし 早めに言って教えてるとしたら俺そこでそうだねえ ね, ね、もう決まってるえ決まってんの早っでも俺ゲーム好きだからさ、うん、これを理由にゲームできるのがすごい幸せなのこれな みんな30レベルいになってきましたねう わ, ほらうわなすごいな始まったいなまだ1体目まず1体目、うん、弱いんだよなこいつなんて弱いはずなんだけどランスフィンジェネレーター答えは94ですきたきたいいね 一、はい、回やめてほしいな<笑>あいつの進化系はいでもカンティアが結構健闘してるからな今あーいいねストレスな い, い, い素晴らしいお登っていくね虫ポケモン接近中来たな メシポケモン。きた。やってきました。どんなに口のまんだやばい。絶対勝てない。そんな絶対なの。ありえるいや、このポケモン超強いって評判なの、本作で。いや、やばいな優秀って言われてんの。どうすんのもう一回戦い直しめんどくさいよな。なんだよんだ もうあの結果はクガノンんかね仲間読んだしかもだ終わりじゃん<笑><笑>うわ苦しいその答えはってことは、うん、37?、うん やれたこれ、ね、すごいよやられ方これ誰がいいのこいつに対して土タイプも利かないんだったら誰<笑><笑> こうなるかほど<笑><笑>でもなんか回復はしそうだねいや前のやつは特殊だろ一回ちょっと休憩しよう休憩勝てね結果は40です素晴らしい勝てそう勝てそう勝てる外したこいつ 本当に四十。いや、いや、やらんやんないですね。はい。結果は八十八です。八十八が打って。一瞬苦手だった。カンピアが前線してるんだから、奇跡的に。うん、その答えは八十六です。ん来た最下高線。 いいよ。よし。ま、ずいなあ。あれだよ。一番いい技て、てる弱すぎるし。しかも全員に攻撃できんの、これ。そんなもんかい。あいつの方、倒しちゃったな。結果はですいや耐えろ。 オッケーはい。42です。いいじゃん。ひなやこもってこと結局、どんどん引き返していったうがいいかな。と<笑>こうしようこうしよう。あ、いいぞいいぞ。もう運次第だ。こっからは。ひなやこま結果は22。22これほんと奇跡を起こすしかないぞ。 あ、ニトロチャージある結果は44ですいいあ<笑>やばいああ マジやばい次の筆詞が、うん、こいつ倒して、うん、倒すんだおそらく、うん、素早さ勝ってるから、うん、でこの虫みたいなやつ1やつなでに筆詞が耐えたら8うんいこう結果はですいいんだいいんだ よ, いいんだよここはいいんだよその後だな倒したな、うん、オッケーで横っちの箱から出てくる箱から出てくる な、攻撃みたいな。何かしらあの、虫食いみたいなの受けたら、ヘッレベル上がった。耐えろ、耐えろ。マジで。あバばバうーわ。はい、違うなぁ。それはちょっと違うなぁ。すごいステ違ったな。え、もう、進化するんかい、お前。 今日は話してるうちに<笑>あ、でもこれでまた祥金に近づくんじゃないまあまあシーがね最後どんだけ頑張れるかッ意外と攻撃力してるからいやもうこのままこっち進化して<笑>こんななんのお前<笑>バナナついてんじゃん口に。 買ってみたい全然な感じで、負けんのほんと悪いのかな苦しないな。向こう。ランスジェネレーター。答えは92です。92? あ、違うんだ。お、見て、出てきた、出てきた。あ、こいつか。すげえ、なんか、見た目めっちゃ変わってきいいじゃん。強いぞ。向く方向違うけどな。きた絶対めっちゃ聞いたでしょ。うわ。それで聞いたよな。 <笑>もう一回行こうです。来たよ。いいです。新しく覚えた、くちばしキャノン。ちどうなのいや、めっちゃ攻撃力的には強かったから。いや、運いい。だから、すごい運いい。おおどうなんですかすごいキャノンだな。あ、一ターンかかるんだ、これ。えぇ、ー、ま、負けたわ。嘘だろ、おい。 あやけどおったおっ今のうちだなじゃんいやじゃあもうずっとずっとまた無理あいつ死んだの攻撃する前にんいったん充電してる間にピンって弱 い, 弱いから。弱いから<笑>ですこれ26から50出したらやけど治っちゃうから、うん、絶対出さない いや、そんなれたって<笑>いやあっ大丈夫だ一緒にやられたこいつ耐えるんかい結果は62ですおよかった余裕かもしんない本当に<笑>うんこんなだって食らわせれなかったよんさっきまあ、ね うん、いいね。オッケー結果は74ですうん。君にこういうのがやばい。多分、あれだけは出さないでくれ。おーい。ギリ。で、多分、こいつ、さよならするから。うん、これでな。でも、結構削ったよね、そう考えたら。<笑> スピードで負けたまひにすると遅くなっちゃうからさいや結構削ったんじゃない今んとこいやてか毎ターン時間稼ぐとどんどんダメージ受けていくから今うん54です倒せ倒せまだ<音声>か耐えたあ ス ピ, ですスピード負けるんじゃないかなめメよいやいや小さいんだから多分勝った多分勝ったいけいや多分スピード負けるんじゃないかなやられたただうんやけどがめちゃくちゃ功を奏してるうん毎ターン受けるから多分あと3ターンぐらいで自然と死ぬから結果は 99ですいいんじゃない素早さ勝つかでも緊張早いイメージだけどね俺の中ではおっ勝ったすげえいいねえカンティアがこいつ効果抜群だから多分最後に結果は60です答えは66ですおいいぞいいぞ 入ろう。逆じゃん。逆じゃん。言ったことない、うん。はい。ええー。その答えは。三十八です。いやーこれじゃない。まずい。まずい、こいつに負けるの、一番意味わかんない。結果は九十七です。あ、倒した、倒した。 多分大ちゃんの力で一撃<音声>すげえなタイムのかい結果は70です何だって70いや倒したこれで<音声>うん素晴らしい<音声> いやーでもなんかやっぱ苦戦するね最後はね3回でも今回3回で済んでいい方だろ<笑>まあ確かになあのー、草タイムの時とかなかったあれはよかった<笑>頭カチワレやってるから<笑>ボーンってやめてあれ頭からもう火出るんだ<笑>くさんあっ草タイムだもん 火, 火出るぐらい飛んでったからなちょっとなんかめり込むぐらいのねめり込むなオッケーじゃあセーブしていいか聞こうあそうねランスジェネレーター やダメだそうですお何ですかこれもういやもセーブできないの落ち着いて何この充電にしたらっていう一回やっちゃったやつなんとかね進めていきたいと思いますはい、はい、ということでサブチャンネルでしたはいぜひチャンネル登録してくださいはーいまた明日ありがとうございました